ルミコとケンヤの「サムソンライフさあここで」しかもサムソンのワイドテレビなら停止画面機能「オートワイド」進んだ機能をフル装備「アッパ・サムソン」All in. サムソン どの洗濯機がいいかしらコンパクトがいいか大容量にするか研究熱心だねありがとう綺麗なステンレスをも捨てがたいな音が静かなのもいいな早く決めてくださいなはいはい全部を変えないしそのの機能あなたの欲しいパッケージじゃあサムソ ン, All in. サムソン 21世紀を遊ぼう」サムスン「ノート PC」ムス。